71エイプリルフール嘘71エイプリルフール嘘ダーリン俺給料1万ドルに上がったよダーリン 俺、給料、一万ドルに上がったよ。マジで本当にどうやってマジで本当にどうやって今日、何の日今日、何の日死にたいここ来て、一発、やるよ。 死にたいここ来て、一発やるよ。嘘、嘘。給料、給料。どうやってどうやって死ぬ、死ぬ。